銅板に絵や文字を記入してそこの部分が銅板の上にこう残るというものですねまず銅板にサインペンで名前が書きやすいのでネームプレートが一番書きやすいので適当に好きな文字を でですけどこのままでもいいんですけどもう少しこう太めにするとよりはっきりこう輪郭が見えるんですけどちょっと細かい細かいサインペンで修正するといいかもしれませんね。まあ、この辺はこお好み で, ということで この軸に余計な図形の図をれきました、はい、これにですねこのプレートをですね 塩化鉄の水溶液につけておくんですけどこれが塩化鉄ですね黄色っぽい結晶なんですけど水和物ですこれは塩化鉄を溶かしておいたものなんですけどね結構濃厚な溶液になってますこれベートをシャーレに入れて濃厚水溶液をただかけるわけですね これで大体30分ぐらいただひたすら待つと塩化鉄の酸化の鉄イオンが直接銅と反応しますねそうすると銅がイオン化してくるのでちょっぴりですね緑色っぽくなってくるんですよまあそこら辺は後でちょっと観察してみたいと思います一方あのサインペンで書いてるところはあの鉄イオンが 直接触れませんので、そこはどうの光沢があの残って、後でこう洗浄すると文字列が残って見えると、いうそういう仕組みです。三十分経ちました。取り出して、ちょっと名前のところもはがれちゃいましたね。少しあの。 水溶液が緑色っぽくなってますよねこれは同様の色2カの同様の色にだと思いますねこれを洗って表面を乾かしてあとはピカールでね、ピカールで 磨けば良いと、ね、あの完璧にキラキラこうしてなくても多少こうくすんだ感じの方がなんか。 味があるというか深みがあるので、まあ、適当なところで磨くのをやめて、まあ、こんな感じでどうでしょう手で触った感じこう少し凸凹が感じられますね